えーと、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、もうちょっと入る。いやいやいやいや、もうこんなもんでしょう、お腹いっぱい。はいよ。皆様こんにちは、まさチャンネルのまさでございます。本日は。 デンタルバイク、得た者勝負。ということで、私が今、一番乗りたいバイク、スーパーカブ C125 でございます。これはですね、皆様ご存知の通り、エンジン的にはですね、今度発売になるハンターカブにもえ搭載されます。それからですね、グロム、そちらにも搭載されております。非常に素晴らしいエンジンです。 この株自体はですね、大生産になっておりまして、非常に高級感がありますね。えー、っと、まあ一番有名なところで言いますと、まあ、スマートキーになっているというところと、まあ、シフトインジケーターとかそういったものが全部標準装備されていたりとか、えー、非常にですね、作りも高級感がありますね。で、クロスカブと乗ってる方一番気になるのは、キャストホイールディスクブレーキ。 ていうところではないかなという感じはしてますね。で、0カ類もすべてですね、LED になっておりまして、ここね、こちら、こちらもクロスカブちゃんはこうがって開いて、で中にですね、鍵付きの燃料コックがあるんですけども、こちらですね、こちらで開くというところですね。ちょっと書類が、<笑>書類が飛んじゃった。<笑>はいはいはいはい。っていう感じですね。ちょっとまあ、 違ったりするところもございますけれども、えー、まず私の初見から言うと、クロスカブをいつも乗っている感じから言うとですね、感じ的には一回り小さく感じますね。えー、っと、なんていうのかな、多分こう、車高が低いっていうのと、僕のバイクがこうロングの、えー、キャリアと、 トップボックスがついてるっていうのもあるので一とまで小さく見えますそしてね他にもねいろいろ違うところがありますねまずねちょっとセンタースタンドに今立ってるんですけどちょっと下ろしてみますここですね こうの関係だかなんだかわかんないですけど、センタースタンドが超軽いですね、これ。クロスカブ乗られてる方はわかると思うんですけど、結構、うん、ーんって感じだと思うんですよ。これね、非常に軽いです。非常に、これはもう、前ね、あの、クロスカブの動画で、うちの奥さんにね、あげてもらった、こうセンタースタンド上げてもらった動画があるんですけど、もう持ち上がらないです、全然。 だけど、これはね、女の子でも全然問題なく持ち上げられると思いますね。はい。そして、ライディングポジションです。後ろからの方が分かりやすいかなと思うので、後ろからの画像でお送りしたいと思いますけれども、もちろん車高が低い分、足つき性は抜群にいいです。えー、私のポテンシャル、164センチ、56キロ、女の子と変わりません。またがっています。 まず通常の足つきですね。もう何も問題ないです。で、下部の場合、シートが、シート形状がですね、あの、こういう涙型になっているので、後ろに座れば座るほど足つきが悪くなるんですよ。いや、もちろん普通のバイクもそうなんですけど、後ろに座っても、まあ、ほぼ問題ないですね。べったりっていう感じです。踏み替えてもべったりですね。はい。前の方に座ると、 もう、もうちょっと膝曲がるぐらい。膝がも う, こう曲がるぐらいです。では、両足はどうか。もう一番前に座ってたら、もう全然別体です。もうかかとです。じゃ後ろの方に座るとどうかっていうと、後ろの方だとちょっと厳しいかな。あ、でもつくな。うん、つきますね。問題なく。 でも普通の乗車姿勢の場合、両足パッとついてかかとがつくかっていうとそこまでじゃないかもしれないですね。ただもう土踏まずぐらいまでは全然こうついてるので、もう足つき性についてはもう多分全然問題ないと思いますね。多分僕より10センチ低くて150前半の子でも多分全然問題ないでしょう。多分140センチ台の子でも多分乗れるんじゃないかなって思いますね。はい。いや、ちょっと取り回ししています。 意外とですね、皆さん勘違いしてるかと思うんですけど、軽いから意外と何でもいけるんじゃないかなって思う、思ってるかもしれないんですが、タンクがないので、どうしてもですね、こう、よかかれないんですよね。よかかれないから、意外とね、取り回しやりづらかったりとかします。まずぐるぐるっと左回りね、やりますね。ここでハンドルフロッグです。こう全く問題ないですね。全く問題ないです。 全然問題ないです。じゃあ、右回り。フルロックです。これ全く問題ないですね。これは多分、女の子でも全然問題ないんじゃないでしょうかね。全然問題ないと思いますね。全然。 これはねクロス株とかも共通ですけど非常に軽いですねそしてですね結構これからですねハンター株とか予約された方とかはなんかこうキャリアとか持ってフッてやったらなんかバイククッて向き変えられるんじゃないかなみたいなことを考えていらっしゃる方もいるかもしれないんでちょっと僕やってみますね言うても1 0 0キロぐらいありますからね1 0 0キロ以上かありますからね払ってまあちょっと向こうにこう行けるかな せーの あ, あちょっと持ち上がるああ。一応男の子なんで、一応ね、持ち上げて、なんとなくその、えー、車体をね、リアなら 上, 上に持ち上げることができますね。ただ、持ったままキープできるかっていうと、どうかな。僕、言うても女の子なんで。 えー、結構こう腕っぷしに自慢になる方、自信になる方だったらこう、グイッてこうできるかもしれないね。せーの。<笑>あなんとか持ち上がるね、うん。クロスカウではこれやったことないけど、えー、なんとか持ち上げることができるリンだったらっていう感じですね。はい。そして次に、まあ、ある程度こう説明されたところを僕なりに説明するとですね、 まあ、あスマートキーを持っていれば、こちらを押すと、ピーッといってスイッチが入ると。で、ここですね。この電源マークに、ピッて持っていくと、セルが回ると。で、エンジン止めるときは、このまま、オフにしますと。ただ、あのー、えっ、ー、と、言われたのは、このまま、例えばですけど、こう、バーッとこうコンビニに行って、切れる前に、こう、パーってされちゃうと、 あのエンジンかけられて取られてしまうと。なのでですね、こっちでですね、ちょっとあんまりこれかな、えー、この機能をね、切ることができるスイッチがあるみたいですね。それから、これですね、こちらで自分のバイクどこにいんねんっていうね、アンサーバック機能があるようですね。で僕ね、一番いいなと思うのはね、 3000キロの非常に新しい車体ですけれども、僕の後も、ね、もやっぱりねシフトインジケーターですね、シフトインジケーターがあるっていうのは、なるほど、こちらはあれなんですね、サイドスタンドが出てるとエンジンが切れる。ってことは、このままエンジンかからない。 かかんないんだねかかんないんだニュートラルじゃないとエンジンかからないうんそして1に入れると切れちゃうエンジンがサイドスタンドが立ってるとなるほどじゃあサイドスタンドを払った状態なら1にいられるあいられるねなるほど なるほど、えー、とクロスカブとかはサイドスタンドを立てても発進できちゃうんですけどもうこちらの C125 はサイドスタンドが立っている状態だと1でもエンジンかからないということですね安全装置的にね、うん、1、2、3、4で止まっていればこのままニュートラルに落ちます。1 2 3、4、これも ま, またね、落ちないんですよ、止まると落ちます、これはね、クロスカイも同じですね、はい、それとですね、ちょっと乗って、ちょっと気づいたことはですね、エンジンの音がですね、もうカブのじゃないですね、カブの音ではないです、完全に。 言うてもね、クロスカブとかは、まあ、僕がマフラー変えててもね、外を走ってくると、郵便屋さんの音にね、聞こえる、聞こえるんですよ、やっぱり。これは全くしないですね。やっぱ別物だと思いますね。で、今度はですね、小回り、ちょっとやってみます。まあ、この辺はね、言うてもね、カブでね、もう、この、 クラスでこれ小回り引かなかった話になんないわけで。もうね、ギュンギュン曲がりますね、ギュンギュン。ギュンギュンです。まあこれはもう全然何も問題ないですね。はい。ニーフリップとかね、まあできなくても、まあ全然問題のない感じの小回りの仕方ですね。こんな小回り効くんかいな。多分、 これからハンター株を納、ね、車になる方とかもいらっしゃると思うんですけど小回りの利き方に多分びビックリされると思うんですよね、はい、ただ、ちょっとこうニーグリップがないのでねちょっとその辺の違和感があるかもしれませんけどね。 埼玉県上尾市ですね入間川を渡る海兵橋という橋ですね非常に長い橋で割とね流れが速いところでですねこれは綺麗だな見える見えますこの菜の花のめちゃ綺麗ですねすげえいやーすごいわまあそんなにねクロスカブでも 不便は感じたことないけれどもやっぱこう足つき性が一歩いいっていうのはやっぱり安心感としては全然違いますねこれはねほんのちょっとなんだけどねかかとがこうね設置するかどうかっていうところだけなんですけどね片足をつく時にやっぱクロスカブだとあのなんていうのかなこうかかとまでこうばっちりつくっていう感じはそんなないんだよね だけど、まあ、C125 の場合にはベタってつくからその安心感っていうのはすごいありますね、ロスカブに比べて、えー、125は何がこうじゃ劣ってんのかって言われるとね、何かな、分かんねえな、何が劣ってんだろうなとにかくここちょっと使いづらいですね、この、ね、ウインカーね。うーん そんなもんじゃないもうだってこれねシールドつけたりとかさ、まあ、キャリア変えてみたりとかしたらさキャンプ仕様にもなるわけだしもうな欲しくなっちゃうよねこれ欲しくなっちゃったら 180cc にしてえなとかね変なねこうねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしたね考えになったりとかするからあれだけどこれは全然いいわとにかくとにかくシフトフィーリングだね シフトフトィーリングがこんなに い, いと思いませんでしたねっていうことでね、えー、今日はですね C125 に乗ってみた動画をですね撮らせていただきました、えー、今後ですねハンダーカブが、ね、発売になった時にこれ同じエンジンなんでやっぱりね相当の何て言うんでしょうねこうシフトフィーリングの良さとかねそういったのも含めてものすごい乗りやすいバイクにねハンダーカブがなるでしょうねうんさすがですね さすが、いいバイクですはい、えー、ということでございました c の1 2 5の給油をしていきたいと思いますまずオフの状態になっているとこちらが開きますパチン降おり ペロリンと開けましてこれは置くところは置くところはないでございますね置くとかないでございますねはいはいそれではではではえ給、ー、油を始めるレギュラーほとんどね減ってないですからねちょっと壊れちゃったすいませんよいしょよいしょ よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょちゃんと拭きまして。 閉めましてのよいしょはいこちら忘れないようにねはいキュッよいしょはいただいまの給料ええー、っと給料はい 0.49 リットルマジか 0.49 リットルそして今日の走行距離はいくつなんでしょうよいしょ 今日の走行距離はえー、30キロ30キロで 0.4 あ、やっぱリターねアバウトだけど60キロ以上走ってますねさすがさすがカブチョンですですそれでは行きたいと思いますよいしょかと言ってですよかといって僕がクロスカブが嫌いになるわけではございませんございませんので、えー、私はクロスカブ ラブでございますカブ125もラブになりましたますますカブが好きになりそうなマサチャンネルでございましたいやーしかしまあね3月の18日でこの格好で乗れるってどうです20度ですよいや異常気象だわこれ 楽しかった、C125 さん、ありがとうございました。いや、素晴らしいバイクでございました。どうもありがとうございます。いやかっこいいですしだわ。モーターサイクルショップ、伊藤様。ありがとうございます。練習会とかもね、やってくれてるみたいなんですよね。